皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月11日、お宝の地図が更新されたみたいなので、早速行ってみましょう。さて、今回のお宝の地図は、どういう感じでしょうか。楽しみですね。はい、ここはどこの地図なのでしょうか。地面や木の感じからして、なんとなくプクランド大陸のような気がします。 そしして奥に見える小屋が分かりやすすいいヒントらしいですねもうわかった人も多いのではないでしょうか。これはサービス問題に近い部類かもしれません。というわけで持ち寄りパーティーに参加してきます。持ち寄りパーティーの報酬としてはこんなものですかね。特に良くもなく悪くもなくという感じです。風の噂でダイヤモンドプリズムが出たという話も聞こえてきて何ともうらやましい限りです。